ははいいいおはようございござざまますすラスカで本日はですね相模原にございますロッカさんというあ北海道のね函館ラーメンという、ま、地方のラーメンがあるんですけれどもハイブリッドさらにね進化させた函館ラーメンを作ってるお店さんが相模原にございまして、えー、本日はね、えー、こちらのお店でその函館ラーメンや北海道系のね味噌ラーメンなんかも販売しておりますので計4杯、えー、食べていこうと思います ということで、ただいまですね、一杯目のラーメンが到着いたしました。一杯目いただきますのは、函館ラーメンといえばの塩ラーメンをいただいていこうと思います。で、今回はね、特製で注文しているんですけれども、これ、ね、ちょっと見えますかね、上からチャーシューからワンタンで味玉、海苔メンマ、でこれね、函館ラーメンらしいお風が入っております。それもう香りものすごくいいんで、出来たてのね、早速いただきます。ひとまずスープからですね。 もともとね、函館ラーメンといえば、動物系がメインの塩ラーメンではあるんですけれども、ロッカさんのラーメンは海鮮系なのかな、あとは貝っぽい風味、海の香りもかなり強くて、でそこに動物系のこの甘みとかね、うまみ、すっごい塩なんだけど、コクが深いですね<笑>うまい<笑> 飲んじゃう<笑>思わず飲んじゃう、ね、うーんそしたら続いてこちらの麺いってみましょうかうまあ、そうだなあおいいただきます 表面がね、柔らかめのチュルッとした麺ですすり心地と、まあと腰ねしっかりよくてあるんだけど缶の瞬間に溶け出すようなそんな感じの麺で海鮮、ね、系のだしの風味によく合いますうんうまっちょっとトッピング剥きたいねいやこのワンタンですよ皮チュルッチュルッ チャーーシューもまた1枚でかいんだこれ1枚ねこんな感じよチャーシューの下味も濃くないから塩のラーメンがダイレクトにこう香りが香ってきてスープとお肉の相性もいいしトッピングがねもう全体的にうまい で本当に前半はこの貝っぽいような海鮮の出汁がふわっと変わってくるんですけど後半こう、鼻が慣れてくるにつれて動物系の甘みとかうまみが際立ってきて、まあ、最初の一口目と、まあ、中盤後半とどんどん、ね、感じ方が変わってくるんでいっぱ杯食べている中でも変化があってそれだけで、ね、面白い一杯です。 うま、ん、い、はあ、じゃあこちらの味玉が最後の一口でございます と、うん、ということでですね1杯目いただきました塩は完食させていただきましたよろしくお願いしたしますということ で, 例えばです、ね、2杯目到着いたしました次にいただきますのが塩ときたら醤油ということで2杯目にはね醤油のラーメン今回も特製をいただきたいと思いますいただきますうわうまっ <笑>あのね、きい一口目から、鶏系のこの動物の甘みがふわっと飛び込んでくるんだけど、しっかりと、そのホタテ系のうまみが効いてるので、甘くても後味に残らないというか、すっと効いてって、いっぱ杯飲んだら次、また行きたいっていうような、飲みやすいんだけど、うまみの分厚いラーメンですね。で、かつ、またこのしょうゆのね、いい香りがね、またたまんないですね。 うまっさっきも今回も特性を頼んでるので、見えてない部分がありまして、一回ね、皆さんに見てほしいんですけど、ちょっとね、具材を一旦どけまして、この上のカメラで、ね、見えてるかな、麺線の綺麗さ、これすごくないですか、っいっぱいいっぱい丁寧にね、このトッピングから麺から綺麗にもらってて、お仕事がとにかく丁寧です、全てが。 メンスするとスープだけと全然感じ方が違うわ脂感が強まって甘みがね増してうまいっすね うん、優しい全体の中のこのちょっと動物かさも残してるワンタンのあんがパンチがグって効いて途中で食べるといいアクセントになって特製のマジうまいですね。<笑> うんそしたらこちらもラストですね、うん、ということでですねただいま2杯目の醤油も完食させていただきましたごちそうさまでした ということで、今ですね、3枚目到着いたしました、次にいただきますのは、味噌ラーメンなんですけれども、ち、え、ょ、ー、っと皆さん、これ、見えるかな、この味噌ラーメン、注文が入るごとに、いっぱいいっぱい丁寧にね、鉄鍋で炒めるタイプの味噌ラーメンでして、さっきはね、調理工程の時から、ものすごい匂いしたのが、間違いなくね、あの僕の大好きなタイプの店なんで、こちらもね、いただきます。あー熱いいううまいあーうまい<笑> まい。 ちゃんとホタテまだ生きてるんですねこれもうこんな味噌食ったことないですね<笑>白味噌の甘さもあるし赤味噌のコクもあってこのニンニクのこのガツッとしたスタミナ系の味わいもあるんだけどそこにねこのホタテ の, のなんていうのかな繊細な味というかう優しくしてくれる味が入ってて強いんだけど優しいお宅を助けるヤンキーみたいなスーパーヒーローみたいな味だけどいや何てうのかな伝われ<笑>伝われ<笑>頼むから本当にねあのね うまいですね、うんうん、効果力でガッと炒めてるんでこれ、ね、もやしのうまみ風味も映っててバランスがね本当にいいですねうわ、んうん、うまっこのね黄色い縮れ麺ねこの北海道らしいうわうまそ う, もうこの見た目だけで腹減りますね 食堂が取れる<笑>あやっぱこれですねやっぱ焼けどと戦いながら一番食うのがねうまいラーメンなんでねこれがね炒めの方にもこれひき肉とでもやしとが入っててトッピングにね生のネギも乗ってるんで一緒にあ絶対熱いなこれ。 煮干しのをお届けします。ということで、大、う、悟、ん、ですね、3杯目の味噌ラーメンも完食させていただきました。ごちそうさまでした、うん、ということで、ですね、えー、本日最後にいただきますのが、限定で販売している味のある冷やし醤油という、味と味がかかっているね冷やしの限定メニューとなっております。ら<笑><笑>こちらをね早速 いただきますあーうまいうまい海鮮系だったりとかそういった、ね、食材を使ってるお店さんの冷やしは僕絶対的に安心してるんですよやっぱりあの動物系とかを使うと冷やしにした場合ね油が固まっちゃうのでどちらかというとねそうやって海のものを使っ て, てる店主さんの方がまが、あ、うまい傾向にあるのかなって僕の勝手な感想ではあるんですよねあの勝手なんで ちょっと勝な偏見です冷たいんだけど今まで食べた中でも一番ね塩分がちょっと高めで冷やしなんだけどしっかりとうまとかで塩っ気も感じるような設定になっててかつこのねアジのねこの青魚光り物感しっかりと残ってるので冷やしなんだけどね本当にねパンチあるよすっごいこのメニュー美味しい うわー美味しいこれ<笑>うんうまじ、ま、で、ね、一口すするごとに味の切り身入ってるぐらい口の中にね味のね風味が飛び込んできて冷やしなのにこんだけその素材の香りを残すっていうのはすごいと思ううーん またあのすりおろした生姜とかみょうがのトッピングが入ってて夏らしくていいですね。 癒しでね、冷たくても鶏茶もしっとりして柔らかい し, かし、ねうん、全体的にレベルが高いというかすごいです とということで本日はですね六花さんで通常メニューを3品と限定メニューを1品合計4杯頂 い, いてまいりましたがまあもう色々説明しながら食べましたし表情だったりとかね僕のテンションを見て、まあ、皆さんもねお察しかとは思いますがマジでうまかったです<笑>でもね六花さんに来ていただければ函館ラーメンやあの炒め系のね味噌なんか北海道のラーメンが食べられるんだけど北海道のラーメンじゃないと思った方がいいかもしれないもう、まあ、あのねそれを 進化してるラーメンになってるから、えぜひね、気になってくれる方は、あのロッカさんのね、ネオ、箱立てラーメンをね<笑>、ぜひ食べに来 て, みてください。えー、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルの方でも活動を始めておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあね